Google フォームでテストを作る2回目基本的な問題作りの方法はいテストの説明まで終わりましたそして新しいページを作りましたセクションと言いますが、えー、2つ目のセクションに行きましたここから問題を作りましょう まず問題のタイトルを書いてください例えばここは大きい一番で「文字の問題」としました次は問題の指示文を書きましょう生徒が何をすればいいのか こ, この2番に書いてください例えば「1」 カッコの中の漢字は何と読みますか一つ選んでください。という指示です。問題ですね。漢字の読みの問題ですね。そしたら問題を作ります。3番のところをクリックしてください。はい、こちらを見てください。まず小さい問題を 作りました。1番ですね。はい、かっこ1。麻衣さんは髪がんんいです。はい、このんーいの読み方を選ぶ問題です。はい、そしたら2番チェックボックスねえ、2番の三角を押してチェックボックスを選んでください。ラジオボタンでもいいです。 そしてここに4番ですね選択肢を作ってください例えば短い長い黒い綺麗ですねそしたらここを必須にしてくださいはい次に答えを決めます左下のここを クリックしてくださいすると1番ですねこのような画面が出てきますはいこちら2番ですねこの問題の答えは長いですから長いのところをチェックして緑色にします次に点数を決めますこの問題が1点なのか2点なのか 3点なのかここで決めることができますそれが終わったら今度ここですね4番答えの説明をしたいときがありますフィードバックですよねこの時は4番ここを押してくださいするとこのような画面が出てきます例えば生徒が不正解 間違えたときはこのような説明が出ます皆さんがフィードバックしたい場合はここに解説や説明を入れてくださいそれが終わりましたら今度こちら保存のボタンを押してください最後に完了のボタン5番ですねを押してください これで一つの問題が作れました。このように一点の問題を一つ作りました。上を見てください。合計点一と書いてありますね。では、問題を作り続けましょう。例えばこちら。問題のタイプを変えるとき。 今は漢字の読みですが漢字の書きの問題に変えるときはこちらのボタンを押してくださいそして漢字の読みの問題を続けるときこれは1番ですが今度は2番3番4番と続ける場合はこちらプラスのボタンを押してください はい、私は問題のタイプを変えました1番を見てください問題は、えー、2番、うん、カッコの中のひらがなは漢字でどう書きますか1つ選んでください漢字の書きの問題に変えたんですねでは、その 漢字の書きの問題を作りましょうこちらの2番、プラスのボタンをクリックしてくださいはい、私はこのような問題を作りましたかっこ 1. チーさんは力が強いですそしてこの三角の ボ, ボタンを押してください チェックボッククボスにしましまょう。ラジオボタンでもいいですはい4番ですねそして4番に選択肢を作ってくださいそして5番必須にしてくださいそして答えを決めますね6番を押してくださいはいでは 答えを決めましょうこれはこれですねこの力ですね漢字がはいそして点数を決めてくださいフィードバックしたい人はこちらを押してフィードバックを書いてくださいフィードバックは別になくてもいいですはいそして4番こちら 完了のボタンを押してください。はい。文字の問題が全部終わりました。はい。5番ですね。次は語彙の問題を作りますね。はい。この5番をクリックしてください。はい。次は語彙の問題にします。問題。大きい問題が 変わりますから新しいセクションになりました最後に生徒のパソコンではこのように見えていますよこれで終わります